こんにちは育休後コンサルタントの山口理恵です今日は時短勤務からいつフルタイムに戻せばいいのかというご質問に対してお答えしようと思いますまず時短勤務育児短時間勤務ですよねこれはそもそも何のために作られた制度かというと、えー、まあ、育休とも同じなんですけれども子どもを出産した人が仕事を辞めずに続けてもらうために作った制度です で実際育休制度が91年に法律ができて92年から施行されてでさらにですね、時短勤務が2010年から法律で会社で時短勤務を作んなきゃいけなくなってそれ以降ですね、仕事を辞めない人が増えたんですね。ということで時短勤務は確かに仕事を辞めないということに対して非常に大きな効果があったと言われています。 でえ、そもそもですね実家あの仕事を辞めない意味でもらうために作った制度っていうことは仕事をしてもらううための制度っていうこといこですよね。だから時短勤務はですねあの育休制度もそうなんだけど子どもが生まれた人に対して「あ大変ですね休んでもいいですよ働く時間を短くしましょう」というような意味合いではなくて。 えっ、ー、とどうしてもその仕事を続けるのが大変な人に、えー、時短勤務がマイナス2時間の時短勤務があったらやめないでいただけますかっていう制度なんですね。だから使わなくて済む人はそもそも使わないでいいわけです。で。えー 例えばね、あの通勤時間がすごい遠いとか、えー、そこに行かないと仕事ができないだけどあの時間がどうしてもフルの時間だと間に合わないとかですねワンオペになりがちだとかそういったいろいろな事情があって、えー、これは時短を使わないと復帰できないっていう人はねあのいいですそれは。でその時短を使わなくても働けるように な, なるタイミングがあの多分シビアな条件があるのでしょうからそれがうまく整ったタイミングでフルに戻せばいいと思うんですね。 だけどもしですねなんとなく時短を使ってるっていう人がいたらそれはですねちょっと考え直した方がいいもしくは今育 休, 休中でえ当然時短を取るものだと思っているみんな時短を取っているから自分も取るものだと思っている人はですねちょっと考え直してほしいと思います。で今からちょっとね時短制度の利用のプラスマイナスについてお話をしたいと思います。まず時短のプラス面は これはすごく明らかだと思うんですけれども、拘束時間が短いということですよね。あの会社にいる時間が短いということです。で、えー、それはすごく大きなプラス面なので、それをあのそのために使うっていう方、それがないと続けられないっていう方はもちろん使ってください。だけど、特にそういうことがないなっていう人はですね、ちょっとねマイナス面の話も聞いてほしいです。まずね、一番大きなマイナス面は。 例えば仮にマイナス2時間の時短を取るとするとですね収入がマイナス2時間分減りますよね。でその収入がね、えー、この時間の時短マイナス1時間もしくはマイナス2時間もしくは会社によってもねマイナス3時間がある会社もあると思うんですけどいくらになるか自分の給料がこれ必ず計算してくださいね取る前に。で私計算したんですよ私25年前に出産したんですけれどもえー 当時ですね裁量労働制というのがあってみなし労働時間30時間分が給料にプラスで支給されていてその代わり就業時間のチェックは、えー、と割とこう緩かったですね例えば何時に来て何時に帰ったから今日はプラス何時間の残業ですということではなくて、えー、と裁量労働の範囲で時間は特に細かく申告しないというような働き方をしていました。 で、えー、約30時間分の残業時間ついててで実際どのくらい働いたかっていうと月4五5 0時間の時間外労働をやっていました25年前でしかも IT 系の職場だったので結構それは珍しくなかったです今はねそういう働き方してる会社はあんまりないと思うんですけどで、えー、それでね私復帰する時にですね短時間勤務になったら給料がいくらになるのかなって計算したんですよ。で、あのまず その裁量労働かからら外れますね短時間勤務になるからだから裁量手当がなくなりますよねでそこにかつ、えー、とマイナス2時間分が入ってくるのでかなり減ったんですよ、ね、正確に覚えてないですけど多分4割ぐらい減る感じだったんですねで私あの会社の近くに育休中に引っ越したんですよあの会社の仕事が続けやすくなると思って通勤時間がなるべく短い方がいいと思ってそれまでは電車とバスで50分の通勤時間だったんですけど あの本当に会社の近く徒歩25分で実際には車通勤が OK だったので家から保育園行って会社行っても15分以内みたいなそんな近くに引っ越したんですねでえ住宅ローンも抱えてましたでえまず近くに引っ越したからあの時短を取る必要なかったんですね保育時時時間が8 18半から18時でも余裕だったんですだから、まあ、時短を取らなくて済んだんですけれどもそもそもねで えー、給料も計算したらものすごい減るしこれは時短を取るのをやめようとでさらに、えー、ちょっとずうずしかったかなと思うんですけど労労働働でで、えー、なししし時間もつけたた形で復帰しましたちょっとねちょっとあのすごい勇気が い, いったなとよく そ, のそんなことしたなと思ったんですけどでもそれでやっぱり最良労働のみなし労働時間の支給もあったのでやっぱりあのこう 朝と晩はですね、定時に行って定時で帰る定時時間しか会社にはいなかったんだけれどもやっぱり残った仕事を家でやったりとかするのはやっぱりその責任感もあるので、えー、裁量労働でやらしてもらっているやらしてもらっているありがたいなだから成果を出そうみたいな感じで結構働いてましたで何の話をしてたかっていうとですね給料が減るっていう話ね時短給料が減る。 ちゃんと計算しましまょうね。皆さんは住宅ローンを払っていたりあと何かいろいろ家賃を払っていたりすると思うんですけどそこにそ の, その時短のマイナス の, あの給料が減るっていうことに対して耐えられるかどうかですよね。でもう一つはねその実際の出費の問題もあるんだけれども気持ちの問題です。で時短で給料減減りますよね。こんなに減るのっていうそのショックって結構大きくて。 で実際時短の人ってほとんどその時間あたりの生産性を上げてなんとか周りに迷惑をかけないようにしようということでものすごい集中して働くわけですよだからもしかすると自分は集中して働いて割とそのフルの時とあまり違わないパフォーマンスがだを出しているところが職場にいるあの人は遅くまで働いて割と昼間だらだら働いてしかも夜遅くまで働いて残業時間も残業代ももらっているのに。 私よりパフォーマンスが少ないもしくは私と同じぐらいだっていうことになった時にものすごいモヤモヤしますねえ、こんなに私給料少なくてこんなに働いてるのにっていうところ の, あの疑問が出てきますこれ非常にモチベーション下がりますよねだからお金の問題っていうのはいやお金の問題じゃないとかよく言いますけどお金の問題は直視した方がいいと思いますこの給料でこの負荷で私は満足できるのかっていうことをね、えー、ちょっと意識してみてください それからあとはですねあの夫婦の間のバランスねであの今日はですね時短を取る人が女性の側だとちょっと仮定します男性ももちろん取れるんですけど実際問題いろんな企業でセミナーをやっていてその男性で時短を取ってる人っていうのはものすごく少ないです男性で育休を取ってる人よりも少ないです男性で時短を取ってる人はだから、えっと、一応今日のところはですね時短を取ってる人が女性だと いうふうに、仮定してお話をするんですけど、そうするとですね、夫婦間の、あの、育児家事の分担が。女性に偏りがちになるんですね、どういうことかというと、その。もしね、あの、皆さんがご夫婦でよく話し合って、いや、私は本当は時短を取りたくないのよ。いや、でも、僕もちょっとさ、あの、あなたが時短を取ってくれないと、難しいんだよねみたいな話し合いをギリギリぎりぎりやって、最終的に。 分かったじゃあ私が時短を取らざるを得ないねって言って取った夫婦はいいですだけどそうじゃなくてみんな取ってるから私が時短を取ればいいんでしょみたいなふうな夫婦がもしいたとするとですねそのパートナーねパートナーはあっこの人はうちの妻は僕に別に相談もなく時短を取ったっていうことはもともとすごい働いてた人だけどやっぱり子供ができたから育児家事に軸足を移そうとしてんのかな そういうことだよねねっって思っちゃううかもしれない、ね、パーートナーはそうだとすると「いや私は譲ったあなたの仕事のことを考えて私が時短を取った方がいいと思って取ってると思ってるかもしれないですよねでもそこに会話がなかったりするとそこの気持ちがすすれ違います私が時短を取ったからって言って別に育児家事を一手にやりたいから取ったんじゃないのに」で。でで夫夫の方は夫の方方 ああ妻は時短を取って給料が減ってるから僕は今までと同じようにもしくは今まで以上に残業代を稼いで働かなきゃいけないなと思っちゃってるかもしれないよね。そこはしっかり話し合うっていうことで話し合わないと時短を取ってるイコール育児家事を多めにやっても良いという意思表示に取られかねないということです。そそそこにそれれはは時短制度そ の, ものののももデメリットではないんだけれどもその もともとある男女のあの性別明かり分業の昔からの考え方と結びつきやすいんですね結びつきやすいそうすると時短とってる人イコール育児家事を多めにやるでも本人は本当はやりたくないみたいなそういう状況になってうまく夫婦の間がギスギスしちゃうということになりますあとはですねそのキャリアをね諦めたと思われちゃうさっきの話と似てますけれどもあの。 もともと子供が生まれる前は夫婦どちらもすごく仕事頑張ってて妻の方もねあのキャリアにすごく興味があって頑張ってきたとだけどその時短を取ったっていうことで夫の方は妻のキャリア意識が変わったと誤解してしまうかもしれませんだけど妻の方は別にそういうつもりはないですよねでそうなった時にですねやっぱりあのそこの話し合いもですね私は仕事をこれからどうしていきたいというのがちゃんと話し合いができてる方がいいですよね だからそこがねあのキャリア意識と時短を取るっていうこと の, その整合性がうまく取れてないとお互いあの考え方がうまくいかなくなります。でフルに戻そうとした時に「えフルに戻すのいや 今, 今更僕働き方変えられないよ」みたいなそういうことになりかねないので、えー、そういった、まあ、の危険性もありますよね。それからあと職場でですねやっぱり時短を勤務している人は あの申し訳ないなと思いながら働いている人が多いです。で時短勤務は制度である認められているので別に申し訳なく思う必要は全くないんですけれども実際問題職場で自分だけが先に帰るということに対してどうしても後ろめたさが払拭できないということになります。でそのいつもその申し訳ないっていう気持ちを抱えているってことはそれだけであのなていうかなプレッシャーがこう 常にボディーブローのように聞いてくるというか、そういうことになりかねません。で、あの今言ったようにね。あの時短はメリットとデメリットがあって、さっきも言いました。メリットは時間がえー、拘束時間が短くなる。で、デメリットはいろその育児家事が多めに、あの自分の担当になってしまったり、夫婦の間でキャリア感とか育児家事分担の考え方があのうまく話し合いが。 している人はいいけどしてない人は一回時短にしちゃうとですね時短を取ると決めることでそういう喧嘩になるかもしれない面倒くさい分担の話し合いを避けてしまっていることになるんですね。ですからそういったその大事な問題を避けるっていうことに時短取得は結びつきやすいのでそこ気をつけましょうっていうことです。じゃあどううすればいいのかっていうとですねまずそそその時短そもそもも取取るべきか取らなくててやっていけるのかっていうことをその。 今育休中の人は復帰までによく夫婦で話し合ってくださいそして、えー、少し前と違って在宅勤務が普通の働き方になってきたときに通勤時間がなくなりますよねだとすると通勤時間がないということは家から保育園に行くだけ だ, だとすればですねフルの時間働けるかもしれないわけですですからフルの時間働くことができるかどうかをよく夫婦でギリギリとあの例えば保育園の送り迎えをね あの分担するだとか分担しなくてもあの在宅が多いのであれば、えー、通常勤務でもできでもきそうですよね例えば通常勤務でやっても1週間のうちでちょっとだけ足りないということがあったら例えば1週間のうち 1, 1回はあの送りか迎えを代わってもらってその分早く長く働けるようにするだとかそういったように夫婦でうまく調整することで。 どっちも時短じゃなく、通常勤務でえー、しかも。どっちも時間外はあまりないという形ですね。そういう形で働ければいいわけですよね。で、あのそんな風に時短を取らなくてもいけるかどうかっていうところ、もしくはマイナス2だと思ってたけど、マイナス1でいけるとかで復帰。当初はマイナス2だけど、あの徐々に戻していって、なるべく早いうちにマイナス1にして0にするだとかそういったようにですね。その 時短からフルに戻す計画をもう取り始める時点で作っておくということですねさっきいつ戻せばいいですかっていう質問に対して答えているわけですけどそもそも取取ららなななくくてててももいいいいい人は取らなくてもいけるんじゃないかととうことを考えてほしいですそれとですね在宅勤務を上手に取り入れることで、えー、そもそも時短を使わなくていいということにもなりますのでその辺をちゃんとあの夫婦で考えてみてください。 お金がマイナスにににになるっていうことがありまましししたたけどもし仮に通常勤務に戻戻月何万円か戻ってきますよねマイナスされてた分がでその分を例えば保育園の延長保育代に使ってみるだとかそれから便利な家電製品を買うことで家事の時間を短くするだとかそれから定期的に家事代行とかシッターさんを雇うことで家事・育児の負担を減らすということに 使えるかもしれないフルに戻した時のその戻ってきた給料でねというふうにちょっと考え方を変えてみてほしいです。でそういうことをいろいろ考えた末にじゃあこのタイミングでフルに戻そうとかね夫婦でよく相談してやってみてください。 例えば小規模保育に入ってるんだけど小規模保育は保育時間が短いけれどもそれがえ普通の認可保育園にななるるタイミングでで戻せるかもしれないですよねでそういう人はそのタイミングでもいいですしあとはですねその予定は立てたんだけど例えばこの子が3歳もしくは6歳でフルに戻そうと思っていたんだけれども次の子供があが生まれそうだということでじゃあもともと計画してたけど。 あのフルに戻すのは次の子供が生まれるまでは時短のままでいこうっていうのも全然ありですだから最初にフルに戻す計画は立てるんだけどその計画が途中で変わるのは全然いいので立て直せばいいだけですねいつ戻すのかっていうことを自分で主体的に考えないでずるずるいっちゃうと会社の制度ギリギリまで判断を先延ばしにして あと半年で会社の時短制度使えなくなっちゃうよどうしようみたいなそんなことになっちゃいます例えば会社の時短制度が小学校に入るまでだったらそこの直前になってどうしようっていうことを考えることになりますねよく聞くと思うんですけど保育園より小学校入ってからの方が時短が必要だっていうこともありますですね時短が必要っていうかその 学校が早く終わっちゃうとか学童が早く終わっちゃうから実は保育園時代の方が長く働けけたとということもあるわけですですから保育園時代に1回フルに戻しておいてで小学校に入った時にですね例えばその時短が小学校1年まで使えるという職場もあるのでそういった場合には1回フルに戻しておいてもう1回小学校に入ってから時短にするだとかですねそれをまあ会社の制度によっていろいろですけれどもそういったこともね 考えながら計画しながらですね、時短オフルに戻す時期を考えてみてほしいと思います。で、あの評価ですね、評価あの評価的にはですね、えー、まあ、残念ながらあのこれはあるべき姿ではないんですけれども、時短の人は時短であるというだけでそのマイナス2時間なり1時間なり機械的にカットされますよね。で、そこにプラスアルファで、えー、評価が 低くなりがちという大きな問題がありますこれは働いている人の問題ではなく会社が上司の問題なんですけれども二重の減 額, 減額問題といって時短の人は評価が低くなりがちというそういった問題が今職場にあるんですねで、えー、それは皆さんのせいではないとは言ってるんですけれども実際問題そういう職場が多いので、えー、その犠牲になるのは皆さんです ですからそこをすぐ職場をあの理想の姿に変えるのが難しいのであれば自分で避けられるあのリスクは避けるっていうのも作戦ですよねだから何度も言ってますけれども状況的に時短を取らざるを得ない人は取っていいですそれは全然問題ないです間違っていることでも何でもないですだけど別に取らなくてもいい人がなんとなく取るっていうのだけはリスクが大きいからやめてほしいです 本当に取らなければいけないのかそれを考える時に自分のことだけで考えない夫婦で考えてください夫婦トータルの収入であり夫婦トータルの今後のキャリアですよねですから夫婦でよく相談し合って私がフルで働いた方があなたもいいはずだよねっていうことで夫婦で 最, 最善のですねやり方を見つけてそれを計画的に進めていっていただければと思います で最初も言いましたけれども時短のマイナス面ですね育児・かじが偏りがちだとか給料が減るだとかそういったものをですねとそれからプラス面時間が自由になるこのプラスとマイナスを天秤にかけながら自分たち夫婦はどのタイミングでフルに戻すのがベストなのかということをよく考えて決めていただければと思います。ははいいいいいい今 日, の、えー、今日はですね時 短, の時短をつつフルにに戻せばいいかととうことについて お話ししました。またお会いしましょう。